えー、こんにちは黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。えー、今日はフィルイン、ジャズのフィルインということですね、えー。フィルイン特集ってロックの場合はあったりするじゃないですか。でロックの場合はリズムを刻んでこう間のフィルインを区切っていく、もうフィルインが見せ場だったりするので えー、いろんなこのフィルイン集フィルインこうベスト100みたいなのがあると思うんですけどジャズではですね僕がが考えててるるるるのははフィルインは何を入入れれかかよりもどこに入れるかの方すすごく大事だと思ってるんですねなので、えーまあ、フィルインの役割として僕が考えている大事なことは今までと違ったリズムが差し込まれることによって次の展開が予測させる動きということでフィルインも8ビートのフィルインもそうで今までの流れが8ビート。 カ タ, カタカタカってこうパワーが溜まっていくことによってあ盛り上がっていくのかな<音楽>、まあ、ちょっとこう8分になったからこう減速するのかなとか<音楽>まあこうい う, こう区切りをするという逆に言うとフィルインって例えば「タンタンタカトン」を繰り返したらこっちがフィルインリズムで「タンドッツッ」 こここれがフィルインに聞こえるとということですね。要は今までの流れと違うものが差し込まれるジャズの場合はシンバルレガートを入れてこのように今基本形のフィルインを入れてみましたがこう、えー、リズムがジャズの場合は裏から表にっていう形が多いんですねなのでシンバルレガートが 34123! 裏から始まる。で、この同じタイミングから始まるときにこれ三連を入れるとちょっと重めのフィルインになるということですね。あとは、えー、シンコペーションを入れたりするのフィルインに言わますで。こういう三連の頭からっていうのは実はあのジャズではあんまりやらないです。 えー、ただ絶対じゃないので例えば「とかもあるし全然使わなくはないんですけど何かの流れから表に行くときに結構こうきつい感じがするんですね裏拍からさりげなく入れるやつの方が区切りとしては非常にこれは表拍だけどここの裏にすり入れてワンツータタツーワーンツーツーフォ ー, ーワーンーー。というのもフィル僕はこのりつを これをちりばめてこっちはちょっと重たいシンバルだからちょっと盛り上がるこれスニアでただの区切りっていうのを入れてやってみると例えばどこに入れるかが大事。<音楽> 例えば4じゃないとこにフィルインを入れる。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 要はピアノのえ、えー、アドリブがどういう風に流れていくのかギターの流れがどういう風に流れていくのかこの人は今次何をしようとしているのかを予測しながら相の手を入れてあげるっていうことの方がは大事だと思ってるんですね。なので、まあ、あの僕もあのオンラインの、えーまあ、コミュニティやってるんですけどそこではやっぱりドラムのテクニックもやるんですけどテクニックよりかはやっぱ音楽的なことを勉強してほしいということでやっぱり理論の授業の方がすごく多いんですね。なので、こう… 次ギターが何をしようとしているのか次何が来るのかギターのフレーズはこういうどういうふうに作られているのかとかっていったものを勉強すすする方がすごく大事だと思っていますそうするとドラムは基本的にこう区切りとしても成立するんですけどメロディーとしてつなぐ要は僕はこのタームってやってるのでこの「タジャーン」っていうのもこれも、まあ、シンバルがなければターム A っていうやつ。 今度この基本形と一緒なんですけどただこう表からだけどちゃんとこう表に向かってシンバルこうねこうちょっと僕裏入れましたけど裏から表表表っていうふうに入れるとあとシンコペーションブックのアクセントっていうのがこれはメロディーじゃないですかこういうのってあのそのままシンコペーションブック使ってもいいので。 シシンンコペーションブック要はジャズのメロディーを演奏していれば別にフィルインとしても使えるしアイネとしても使えるって感じなんですね。でまあ組み合わせていという形です ね, うですねターゲットに向かって合わせていくということですね例えば。 使おうもうまんま使ってみましたが、えー、と要はターゲットノートここにめかけて何かこうコンピングからうまくこう分厚くなってってここに向かってるっていう感じがあれば、えー、フィルインっていうのは長くても大丈夫だし短く区切ってもいいんですが短く区切るとね8小節フィルイン8小節フィルインっていう風になっちゃうんでこう要は ドラムのデガート以外ってて何しだから完全にメロディー側に行くのか、えー、簡単な受け答えの単発の音をうまくつなげてってここに持っていくのかっていう話これ後でちょっとまたお話ししますね。でターゲットはシンコペーションでもいいということですね。これ全部頭の表に向かってるんですが8部シンコペーションして食った形に持っていってもいいですよっていうお話です。<笑> 感があるのでこう4小節目のところとかに完全に表で区切っちゃうよりかはこうやってシンコペーションでつなげていくこういうこの「くってまだつながっていくんだよ話が一回終わったんだよ」っていうのをうまいこと使い分けてあげてこれをメロディーの「 ののどここに入れるかっていうことの方が重要だってことですねだからフィルインのパターンをたくさん覚えてこれも大事なんですけどそれよりかは2つ3つのフィルインで構わないのでちゃんと相手の音を聞いてどこで入れてると効果的かっていうのを覚えていった方がジャズの方はすごくこう効果的にうまくなると思いますしジャズってやっぱ。 心が通だからギタリストがそうやって、まあ、ジャズに限らずですけどロックの場合も「ここにフィルインでしょ」って「このリズムパターンでしょ」っていうところで心が通うんですけどジャズの場合は「ここで愛の手」とか「ここでこうしてほしい」「ここでこういうフィルインが欲しい」 サックスがこうやってやっってて終わらせるのって大体ドラムなんですよこのフレーズを終わらせてほしいそしたら僕はその次つなげるって感じなんだけどそこで音がないと物足りないって言われますで物足りないって言われるとみんな音量上げるでしょそうするとうるさいって言われます。だからこの大事なのは音楽の勉強をしていてその音楽に対してどうアプローチするかを勉強しないとなかなかジャズはうまくならないかなっていう感覚ではあると思います。 はいそれでは、えー、質問があったんですがバラードのフィルにはどうするんですかってなるんですがバラードはゆっくりなのでまあ、ブラシでやるんですけどバラードって考えると基本的にはバラードはずっと、えー、3連しか使えないんですね。<音楽> ためにフィルインを入れてもいいんですけど、あのもうフィルインって言うともうこれとこれしかないんですよ。このこのフィールだとね。僕は言ってるのは必ず売店に行きなさいよ。よで売店っていうのもいっぱいあって、また別の動画があるので見ていただければいいんですが、こう手だけ売店に行ってるパターン。ハイハットも一緒に売店に行くパターン。で 完全にリズム刻んじゃう売店のパターンっていうのがまあ、あると思ってるんですがまあ普通バラドの場合はもうこするのを倍にするだけ倍のフィールが入ってくるっていうのだけでフィルインになるんですね。なので だけどここでフィルインを細かく喋りすぎな感じがするじゃないですか。だから えー、軽く何か受け答えをしたいだけど軽く受け答えするのを3年入れるとちょっと重たいほんと売店リズムがちょっと切り替わったよっていうのがフィルインになるんですねそしたらこの売店は倍に行けば倍のフィルイン何でも使えるので例えば これ入れ入てみまましたけど、まあ全然問題なないいじゃないでだから売店に行けばフィルインは何でももう今までやった練習のフィルインはどれを使っても構わないですねそうするとこのタトーンっていうのももちろんフィルインじゃないですか倍のフィルインこれ、えー、さっきやったこっちのフィルインこれをそのまま売店で入れてるだけじゃないですかそしたら3年売店に行って3年にいて売店のフィルインに入れてるっていう行ったり来たりする。<音楽> 回線率作れてる感じがするでしょ。こういう感じですね。だからバラードでフィルインをすると最初のじゃこんなできないですけど、こうやって売店に行ってみたり、3連に行ってみたりを切り替えて、もう最初のじゃ書いてね。練習するのがいいかなと思います。はい、えー、その他の注意点ですね。これは普通の店舗に戻りまして、えっ、ー、と僕がまあよく見ててと思うのはジャズ。らしいフィルインっていうのは裏からさっきから言うと裏からスタートして。 打ったタンこういう裏からスタートして表に進行していく感じっていうのがジャズらしいですねで表から行くこのタッカタッカっていうのはリズムとしてはハマってるんですけど全然ジャズらしい動きじゃないですね例えばこの「あら 関係って悪くはないんですよ。で裏これ表からこのえー、っとここのね、えー、ター ン, タ, ン タ, ターンってつながってたたんってつながる。これがこのここの音量がでかいと。 ここで区切れてここで区切れちゃうので「タンラッカチャーン!」みたいな感じなんですが「タンタドドン」って「タンタパドン」だったらいいんですね裏から表っていう風に音色で使い分ければいいんですが基本的にこういう音形っていうのはこう表から裏表から裏じゃなくて表裏表裏 表, 表っていう風に表現できる人はいいんですけどこういうフレーズってどうしても同じ音量で叩くと から裏にに行くフレーズに聞こえちゃうんですねこういうふうにやれればいいんですけど大概の人は全然できずにそのままタッカタッカって叩いちゃうのであのペケって書きましたけど叩き方によってはうまくいくんですがこういう音形って頭に浮かんでなかなかみんなやるんですよ。っていうフレーズをよくやるんですね、えー、見てると。で古いジャズでそういうのやってる人いるんですよね全然。だから間違いいじゃないんですけどまあ なんかちょっと盆踊りみたいに聞こえてあんまりかっこよくはないかなっていうイメージですね。で、えー、こういうフィルインっていうのは何かっていうとただここにフィルインが突然入るっていう叩き方をする人が非常に多いんですがこれよりは、えー、要はコンピングからつなげていくじゃあまずそのいきなりフィルインからいくタイプね。<音楽> 急にフィルインンがガーンってて、急に音量が上が上っってってい う, こう音楽ってやっぱこうジャズってこうメロディーなんでこういう風に繋げていきたい音量のバランスももちろんあるの で, で何もないところではなくてこういう単発なんだけどシンコペーションして音をつなげていくこれまだシンコペーションで音の繋げ方っていう動画があるのでよければ見ていただければいいと思うんですが単発なんだけどシンコペーションして次の音に次の音に。えー ウッタタンウッタツクタタたウた っ, たたっていう風につなげている要はワンツーツっタワンツッツド ン, ンドンドンっ て, っていう感じで一個ずつ切ってるんじゃなくてそのシンコペーションの音が次につながっていくって音色でつなげてあげてでフィルインにつなげてあげてフィルインの音量もあまり大きくなりすぎないように。<音楽> なぐらいに受けししましたがただ相手に対して相手の音を見ながらこう横でちゃんと音を、ね、音少なめでちゃんとつなげてってで音が分厚くなってフレーズが終了していって相手とこう対戦律がこう重なっていく形っていうのを作るのがジャズのフィルインなんですねだからフィルインのフレーズだけロックってそれでいいじゃないですか8ビートやっててフィルインやればそれで済むのでじゃなくてシンバルレガートしながら。 対旋律を作ってってフィルインで解決するっていう感覚ですねフィルインは表に運ぶために、えー、フィルイン頭へ向かう女装的なイメージワンツーズタ ー, ー, ー, ー, ーンウッドーンボンボンパンとトンバツクタダドンド ン, ン, ン, ンみたいなこう最後のところのこうこう 飛び箱をこうやって狙ってってゆっくりトントントントントンと加速して、タタタタタ、トンポンって飛ぶイメージですね。こういう感じのイメージなので、ここだけで物事を考えない、こうちゃんと対戦率を作ってってフレーズを終わらせるところにフィルインを入れるっていう感覚でできるとうまくいくと思います。バラードももちろんそうです。えー、こうやって売店にしていって、行ったり来たりして、ちゃんとここに。 解決する。もしくはシンコペーションでちゃんと続きのフレーズを歌うみたいな形が、えー、いいかなと思います。なんかフィルインって言うとフィルイン特集出してくださいってよく言われるんですけどフィルインのフレーズをたくさん覚えるよりはどこに入れるかっていう勉強をする方がやはり僕はいいのではないかなとは思っております。でそれをどこに入れるかっていうのはやっぱセッションでやって聞いて まあ、自分の意見や一緒にやった人の意見を聞きながらどう思うかみたいなもうちょっとなんかバタバタして聞こえるねとかあこここれちょっと結構大しすぎじゃないみたいなので覚えていく感じだと思うんですねやっぱ僕らもレコーディングとかするんでレコーディングすると顕著に言われるんでなんかもうちょっと落ち着いていこうかみたいな感じで言われたりとかここら辺もっとこうスカスカでいいよとかここもっともっとちゃんと分厚くしてとかいうふうに言われてやっぱうまくなってきたのでこういう形じゃないかなと思います。 るかどうかっていう録音をして聞く人に聞いてもらうっていう作業が一番うまくなるんですねだからここら辺をやっぱりちゃんとやっていくといいかなというふうに考えていますとメルマガ登録していただけるとこの資料の方はこちらでダウンロードできるようにしておきますので、えー、メルマガ登録まだの方は是非チャンネル登録もいいなとか勉強だったなと思った方はこのタイミングで是非いいねとかチャンネル登録してくださいそうすると僕喜びますので。はい本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました